春学期ですね。あのこの学科の授業を担当します。てるいと申します。どうぞよろしくお願いします。<笑>えっと、それで、今日はあの最初の時間ですので、まあガイダンスということで。まあこの授業に必要な、あの教科書や参考書などの説明ですとか。それから単位の取り方ですとか、それからあと、その。まあ皆さん、これからその大学で、まあ数学を、もう勉強、さされると思いますけれども、その上での。 ヒントというかアドバイスになるようなことをちょっとお話ししたいと思います。であともし時間が余りましたらその、まあ、この授業で学ぶ線形代数っていうのがどういう数学なのかということについてあの、まあ、簡単に説明したいと思います。でちなみに今日はですねこのような形でスライドを使ってやりますけれどもあの普段の数学の授業はあの黒板にチョークで書く形でやりますので。 まあ、これを聞いて、そのほっとする人もいるかもしれませんしがっかりする人もいるかもしれませんけれども、まああの多分皆さんが高校で受けてきた授業と同じようなスタイルでえっと授業をすると思ってください。で、えっと、まず、のこの授業の担当なんですけれども、あの僕がえっと数理物質系数学域の照井のと申します。えっと、一応あ、あ振り仮名振ってますね。照井明です。よろしくお願いします。それから、あと、今回、 というか大学の授業にはよくあの大学院生のティーチングアシスタントと呼ばれる人があのついていましてで、まあ、授業の補助ですとかそれからあの皆さん の, あの勉強の助けになるような手助けになるようなことをしてもらっているんですけれどもと、えーとまあ、後ろの方にいらっしゃいます、えー、と柴田さんと黒沢さんですね、えー、と黒沢さんの方が、えー、と黒くない服で、えー、と柴田さんの方が黒い服<笑>ですので、えー、とよろしくお願いします。 でそれから、えー、と後ろの方を見てちょっとお気づきになられたかもしれませんけれどもあのビデオカメラがございまして、えー、とこの授業を収録しておりますであの、まあ、大体ですね画面には皆さん の, あのせいぜい頭ぐらいしか入らないと思いますのであのプライバシーの侵害は、えー、多分起こらないと思いますのでご安心ください。<笑> ただし、えーとまあ、後ろの方を向いてですね友達と話をしたりすると、まれに顔が映る場合もありますが、あのそれはあの、まあ、プライバシーの条件にはですね同意していただけたというふうに見なしたいいと思います<笑>でちなみに、えーと、この授業の収録なんですけれども、あのこれから毎回、この授業のビデオを撮りまして、で後で公開してあの、皆さんが後で見られるような形にしたいと思います。 ここの試みは去年ですね僕があの物理学類 の, あの1年生の人たち今の2年生の人たち の, あの微積分1の講義を受け持ってた時にあの始めましたで後で説明しますけれどもあの僕のホームページからですねその去年 の, あの微積分1の、えーとまあ、ウェブページを見ますとあの去年のその1学期の微積分1の授業の、まあ、講義ノートですとかそれから授業のビデオを見に行けるようになっておりますので。 興味のある人は後で見てみてください。えっ、ー、と、それてじゃあ、あと、まずですね、その授業全体の説明をしなさいと思いますので、こちらの縦長の方の資料をあのご覧ください。えっ、ー、と、1ページですね。で、ちょっとま あ, あの、紹介が遅れましたけれども、この縦長のページがに、まあ、シラバスといって、その授業のが、まあ、内容をいろいろ書いてあります。で、 一応、科目名ですとか、科目番号ですとか、それから用次元というのは書いておりますので、確認してください。でこ今までのところその、まあ、担当教員とティーチングアシスタントの説明まで終わりまして、あと、えっと、授業のサポートページというのをあの作っておりますで、えっと。この授業に関してはあの、この資料にも書いてありますけど、こ, こちら の, あのウェブページに、えー、を見ていただくと、 そのまあ、これまで配った資料とか、それからあの講義の録画へのリンク等を載 せ, 載せるようにしますので、必要に応じて随時参照してください。えそれではあの授業の概要なんですけれども、えっと、一応、皆さん、あ, のまあ多分合宿行かれたんですよね、あの 新, あの新入生の合宿行かれたと思います。 で実は僕もあの筑波大学の卒業生でして、えー、と僕は今のようにその通学物理科学地球と分かれる前の自然学類の卒業生なんですけれどもあの自然学類の時からあの伝統的な合宿でして僕も合宿に行きましたで、えー、その時もですねやはりあの OPT の先輩方がいましてあの今と全く変わらずあのアインシュタインがベロを出した発表を着てですねいろいろ 指導多分その合宿の際にもその何でしょう理習科目等一覧などあじゃあ解説順の科目一覧などを見てその時間割れを組んだりしたと思いますので線形代数についても少しは見たと思いますけれども、えっとまあ、一応ちょっとこのテキストを見ますとその、まあ、線形代数というのが、まあ、現代数学の基礎であるばかりではなくていろいろな分野に応用される、まあ、基本的な 理論でであるとということでまずこの線形代数は春学期の線形代数1とそれから秋学期の線形代数2と引き続きってやるんですが前半の1の方では行列ですとかそれから連立一時方程式といった基本的な計算から始まって線形代数の基本的な方法とそれから数学の考え方を学びましょうという授業です。 でえっと、次に、えっと、教科書など の, あの一応指示なんですけれども、えっと、まずあの教科書がですね、えっと、講義の教科書が指定されておりますでこういう青い本で「明、え、快、っと、線形代数」という本ですでこれはあのあ一応ですね資料にもタイトルとかいろいろ書いてありますので一応このシラバスを見ながら 聞いてください で, とで実はちょっと申し訳ないんですけれどもあのとこの教科書の入荷が授業開始に間に合いませんでしたでそれで今日ですねもう一部配ったこの横長の資料というのはこの講義の教科書の第1章をコピーしたものですで、まあ、とりあえずあの教科書の代わりにこの、えっと、教科書のコピーを見ながらあの皆さん勉強を始めてほしいと思いますで えーとまあ、一応ですね、この第一章が終わる前に教科書が入荷して皆さんが買えるようになると期待はしているんですけれども、まあ、あの今後のことについてはまたあの状況が分かり次第お知らせいたしますですので、えー、と今日のこの横長の資料が教科書代わりになりますので皆さんなくさないようにあの持って、えー、使ってくださいでこの教科書はあの、まあ、筑波大学の数学のです、ね、先生方によってあの書かれた えー、と教科書ですでこの著者の4人の先生方はあの僕も学生時代に、えーとまあ、授業で教わったりしてお世話になった先生方でしてで、まあ、この教科書をもう10年近くこの筑波大学の、えー、と自然系の学類の線形代数の教科書として使っていますで次に、えー、と参考書なんですけれども、えー、とこれだけは知っておきたい「数学ビギナーズマニュアル」という本でして こういうその赤い縦長の本ですでこの本はどういうことが書かれてあるかというとその数学の教科書の書き方というのは一種独特なところがありまして例えばその最初に定義があって次に補題があって次に定理があってで証明があってっていうそういう書き方の繰り返しになっていたりその初めてその教科書を読む 場合にはあるいはその、えっと、たくさん文字を使いますので、えっと、文字がこの文字何て言うんだかわからないとかですねそれから筆順を知らないとかそういうことはよくあるかもしれませんがそういったその数学をな長く勉強すれば常識になってしまうんだけれども初めて勉強する時にちょっと戸惑うようなことをですねいろいろ解説されてが解説されている。 本ですであの本来ですと今日、日そのいくつか抜粋をです、ね、コピーして配ろうと思ったのですが、えー、と残念ながら急遽あの教科書のコピーがあの割り込みに処理に入りまして、残念ながら今日は配れないんですけれども、まあ、次回あの、抜粋した資料を配りたいと思います。えー、ともし興味のある人は、まああの後で、授業の後で見に来てもらってもいいですし、それから、 あのまあ、実際に買っていただくのもよろしいかと思います。で、えー、と次にですね、そのまあ、授業形態はこう講義だから、まあいいでしょうということで、でえー、と裏面いきましょう、2ページですね。でえー、多分その皆さんが一番その関心があると思われるのが、この単位と成績だと思います。で えっと、次のように基準を設けて行いますので、えー、注意してください、えっと、まずこの授業はあの学期末に期末試験を行いますで、えっと、原則として期末試験に出席しなかった人には単位は出しませんので、えっと、期末試験に出席することというのがこの授業で単位を取るための必要条件になりますで皆さん あの高校の数学で必要条件やら十分条件というのを学んできたと思います。えー、となかなかこんがらがるってああ嫌だなって思ってる人もいるかもしれませんけれども、えー、と必要条件とか十分条件っていうのは多分これから皆さん社会に出ていく時にいろいろな場面で出くわすと思いますので是非そこでですねあの 意味をを取り違えてていいいいたためににに残念ななな結果にならないように気をつけほしいと思います。えちなみに必要条件というのは、えー、とこれを満たさなければあの単位は来ないけれどもこれを満たしたからといって単位が来るかどうかはまだ分からないというわけですね。ですのであの期末試験に出席しただけでは、まあ、単位は保証されないのであのその次にはあの一応単位が来る、えー、程度の成績が取れるように頑張って勉強しましょう。 でそれから、あと、まあ、あのもしかするとその学期内にです、ね、そのレポート課題などを出す場合が、えー、とあるかもしれません。でそういったそのレポート課題などの特典もその期末試験の成績に加えた上でえで、ー、成績や単位の評価をしたいと思います。はい、えー、とそれからですね、うんとまあ、個人情報の保持についてということで。えーと<笑> まあ、あの昨今ですねその個人情報が漏れる事例というのがこう社会でいろいろあってで、まあ、ニュースなどにもなっていることは皆さんもご存知かと思います。でとまあ、知っている人がいるかもしれませんけれども一応まあ10年ぐらい前からその個人情報保護に関する法律というのが日本にもありましてでその、まあ、基本的にはその、まあ、会社やです、ね、組織であの管理する個人情報というのはその法律 個人情報保護 法, などの法律にのっとって管理しなければならないことになっています。で、えー、と大学の場合はどうかといいますと、えー、と実はその教員個人がですね、その皆さんの授業など教育の目的のために、あの皆さんのに関 し, 個人情報関して持つ個人情報っていうのは、その法律で規制される個人情報にはあの該当しません。えー、これ例えばあの 大学同じ大学でもその学部が管理する情報などはあの大学の組織として管理する情報ですので個 人, その個人情報保護法の対象になりますけれども教員が個人的に管理するのは一応法律の対象にはならないんですが、まあ、一応あの、えっとまあ、僕個人としてこういう情報を管理しますということを皆さんにお伝えしておきます。でえっと まあ、大体成績集計に必要な情報なんですけれども、まあ、皆さんの学籍番号、名前それから、えっと、もし出席を取った場合は出席状況それからレポートや期末試験の特典それから授業成績といったものをその、まあ、紙とですねあとはコンピューター上のファイルに記録しますでそれからあともし皆さんがレポートを出した場合にはその フィードバックとか、あとそれをですね、後から見たりして、指導する上の参考にさせていただく上で、えーと、皆さんのレポートを、えー、とスキャンしてあの、ファイルを保管しておきます。でこれらのファイルは、あのまあ、この授業の、まあ、皆さんの、えー、と指導のみの目的に用いるもので、で一応あの、アクセス制限はかけて、まあ、自分だけがログ、僕だけがログインできるような環境であの、えー、と保護、あの保持、保存しておりますので、 えーとまあ、もし何か気になることがありましたらいつでも申し出てください。えー、それからですねと、オフィスアワーというのがあります。えーとまあ、まだ聞き慣れない人もいるかもしれませんけれども、大学の教員にはですねたいそのオフィスアワーというのがありまして、その学生から の, その質問をなどを受け付ける時間帯というのをあの決めるように、たい決めるようになっております。 でえーとまあ、あのただですねその自然系の学理の皆さんは大体その時間割を見てみますと僕らの頃もそうでしたが多分あの週5日 月, 月曜日から金曜日の1元から5限までほとんど埋まっている人が多いんではないかというふうに思います。ですのであの当面の間はその、まあ、質問などがある人は随時あの予約してもらうという形に したいいと思いますで予約というのは例えばその授業が終わった時にですねちょっと僕のところに来てもらってあの実は質問に行きたいというようなことを言ってもらって、えー、じゃあ何曜日の何時というふうに約束したりあるいは、えっと、このシラバスに僕のメールをです書きましたのであのメールを送ってもらってあの、まあ、あの 何, 何日の何時にっていうふうに決めるというような形で。 取りたいいと思いますであの、まあ、アポなしで来ていただいてもいいんですけれどもあの結構その時間帯によってはいなかったりする場合がありましてでそうなりますとせっかく来てもらったのが無駄しになったりしますのでえ、まあ、当面の間はそのなんと、まあ、行きたいと思った時に予約していただくという形で、えー、っと対応したいというふうに思います。でそこで ですね毎年その、まあ、いろいろな人からですねその連絡を受けた時にこうちょっと 気, 気が付くことなんですけれどもあの連絡を取る際の心得をちょっとえっ、ー、とこの機会にあの覚えておいてほしいと思います。えっ、ー、と一番ですねそのあのあ学生からその教員皆さん学生の皆さんから教員の我々が連絡をあの受ける上でですねあると 嬉しいいいなととううののがまず自分名名前を名乗るということですねで当たり前のように聞きこえるかもしれないんですけれどもあの案外そのあの名前を名乗らずにあのこれこれしていただきたいのですがというメールが来てですねであのメールアドレスも初めて見るメールアドレスだしあとあのサテライトの大学のメールアドレスだったら大体その学籍番号がありますから分かるんですが。 携帯電話のメールだったりすると誰だか分からないということもありますの で, でまずそれでですねあのまずその自分の名前を名乗っていただけると嬉しいなというのがありますでそれとあとですねもう一つはあの我々教員はそのいくつかの授業を持っておりましてで、まあ、皆さん以外にもたくさんの学生を相手に、えー、とこういった、えー、と授業を行っておりますですので どののの授業の、まあ、誰だっていうのがです、ね、あのきちっとあの分かるような形になっていないとそのあの勘違いを起こしてしまったりする恐れもありますので、まあ、そういったことも防ぐためにもあの一応、えーとまあ、この授業ですと線形代数1の授業をとっている、まあ、科学類の誰それですというふうに名乗ってもらえるとあの。 非常に安心して対応できると思いますのでえとまあこれはあの僕の授業に限らず他の先生方にもこのように対応していくと多分あのまあよいのではないかと思いますのでえとそれをお勧めしたいと思いますえとそれからですね最後なんですがガイダンスの最後なんですが あの昨年度以前に入学した人はこの授業の単位の取り方に注意をしてくださいということなんですが、えー、とまあほとんどいないかもしれませんけれども皆さんご存知だと思いますが筑波大学は昨年度まで3学期制を取る、えー、と日本でも非常にユニークな大学でありましたが今、えー、年度から2学期制に移行しましてでま あ, あの皆さん はまあ二学期制で、これから単位を取っていくわけです。ところが、その昨年まで入学した人たちは。うんと三学期制に対応した、その線形代数の単位を、えー、取って卒業することになります。実は、あの昨年度までは、この線形代数の授業はですね。あの一学期に線形代数一、二学期に線形代数二、三学期に線形代数三という。こう一単位ずつの授業科目だったんですね。 で、去年までに入学した人は、えーと、その枠組みでその単位を取って卒業することになります。ですので、えー、とこの2学期制の線形大数1ですと 1.5 単位になってですね、えーと、じゃあどうするかっていうと、そのじゃあ2学期制で取った単位を3学期制の、ではどの授業科目の何単位っていうふうにこう変換する必要があります。ですので、えーとまあ、今年入学した人は全然心配ないんですが、あの去年まで入学した人は、 あのその辺気をつけていただきたいと思います。えっ、ー、とまあ迷ったときはあの学務へとりあえず聞きに行きましょう。で皆さんもあの他のいろいろなことでその単位の取り方とかでその迷ったらまああの学務まずはまあ友達に聞いたりですね。それからあの先輩に聞くのもあの有効だと思いますけれども、まあそれでもわからなかったら最後は学務に聞くのが一番確実です。 あと、えっ、ー、と、去年までに入った、その人でですね、3学期の過程で単位を取らなければならない人には、あの集中講義が開講される予定ですので、まあ、あの、もし詳細を知りたい人は、あの、後で申し出てください。えー、ということで、この、まず1枚目のプリントの表裏が終わりましたが、えっ、ー、と、質問などありますでしょうか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 あの結果をです、ね、そ の, 懇談会の場で話し合ううとといいことが行われていますでその時に、まあ、僕はの数学類の教員ですからその数学類 の, クラスあの懇談会でいろいろ学生の皆さんから話を聞くわけなんですが、えー、と学生の皆さんから の, その授業に対する要望を聞きますとその、まあ、授業の進度が速すぎるですとかそれからもっと分かりやすくやってほしいとか。<笑>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 この条文を引用したんですけれども大学の1単位というのは標準でその45時間その勉強した内容をもって1単位を出しなさいというふうになっています。まあ、あのただこれはですねその、えー、とあくまでも標準ですので、まあ、これが実際にいろいろな大学や学科によって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 えー、とそうするとまずこの線形結合ということをあの概念を理解しないとこの線形独立という概念の理解には至らないことがわかります。でさらにじゃこの線形結合に遡ると今度はそこにはそのベクトルのスカラ倍という言葉が出てきますよね。そうするとこのベクトルのスカラ倍というのは一体何かっていうことをこう自分で説明できないとこの線形結合というのは理解できないと。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 言ってもらえればちょっと番書が小さいですとかその字が見づらいんでとかって言ってもらえればその場合ですぐに直せますしそれによってもしかしてやはり同じような思いをしている人もまたやっぱり34人救われる場合がありますので授業に対する意見もなるべく教えてください。さて講義の後はですねその復習ということになるんですけれども。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 その中でその方程式連立した微分方程式を解くときに現れるその固有値とか固有ベクトルというなんかそういった量がですねだんだん注目され始めましてそれもだんだん行列に結びついてきたと。ということでその、まあ、大体その人類の、えー、と数学の歴史とほぼ同時に始まってこういくつかの概念から次第にあ こ, れこれ行列っていうのを使ってあのいろいろ考えるとうまくいくと。